いくつ薄みなり、いざこのトライだ優勢のッとュゲタの調子を見ておくかユービン。あっ セスラストアークフィニ遅い遅いそれでは追いつけぬ抱くがよお前に本物ってやつを聞かせてやろうこいつでフィナーレだラストアークフィニッシュ 勝利ってやつはユーウン上げてくぞーら仕事の時間だ働けたんやステルロでいつかバクライブ選手しかし思いなてねえ華麗な勝利ってやつはユーウン逃がすかってのとっておきのプレゼントおしゃぶりおしゃぶり ライああう you よくさかんどうこそしまくばなも知れぬお客さん手に手にたをたて夢のはさに参りましょう。<笑> もうパーフェクトさあ立て できすべての力を支え合い打ち破るためにラストスフィッシュこれでも円卓の騎士ですのでパーフェクトステータスアップシールダー奥義パニッシュメントパースフッシュ少しはサーバントらしくなってきたでしょうかパーフェクト まるよーるー ア, ーーンンンダュアーセンションプリース シャイニングキャッチ ーいれたパーフェクト の便利の人苦しませるほど興味はないです。ハムシにしては楽しみ。よー容赦のないしち次行ってみよう殺してあげるイモムシみたいにしてやるコシノドラフィニッシュ小さな声 パーフェクトないもん消えちゃいますご報告もう逃げる必要もないもん虫のように消えますラッカワークフィニッシュここどう少しは目が覚めパーフ 本気で怒らせた遠野の折り紙味わいなさいあなたをリベンジです本気できなさい目障りにも程があってもう、まあ、いい声を上げなさい私怒りました しかもるのに神のいいもんだな動かせる体ってのはーーでは初めて私が見たものをも見せようそう何もかもい意味だったとね もうちょいと楽しませてくれよ。パーフクまだやりますかパーフェクト による衝突し二重の死でうラストワークフィニッシュ逃げるなら逃げちゃってくださいねパーフェクト 私を怒りました。 で行きます残ー<笑>たたらめいろ 派手に楽しくいきますよ ーい ークトパフェ覇者大決勝 できるだけード我が一撃は主の御心。 さっさと地獄に落ち上がれラストアークフィルシュう甘すぎて見えちゃうやったーッハッハッハッハッハッハ 蹴がいいで応じイよろしくお願いします。 合唱大星また楽しいものを切ってしまいました。 キスイちゃん了解ですお獲部のドームにどうも伝わるこの様子をこちらです一服ご覧くださいますいけますいけますこれが宇宙ラットアクティビティおやめなさいおおケガはありませんか パーフェクト